スタジオというのはワンルームなんですけども、ワンルームでも1100ドルから3500ドルぐらい の,、まあ、あの同じ 1, 1部屋でもこのぐらい賃貸の、あのー、金額するんですね。で、3倍も違うというのはいろいろとそれ物件ごとにいろいろ特徴があるんですけども、じゃあちょっと今日、まあ、一番安い物件というのはどんな物件なのかというのを気になるかなと思いますので、その物件をちょっと軽く紹介していきたいと思います。あにる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 あのコンドミニアムだったりセキュ、プールがついてたり、セキュリティがついてたりとかすると、どんどんこれが千何百ドルとかい、えー、ったりするわけですよね。という、えーのまあ、ちょっと簡単に触れたところでございますけれども、まあ、こうなってくると、高いっていうところでいくと、じゃあ借りるのと買うの、どっちがいいのみたいな話になるわけですよね。で、多くの私どもあの売買でおせあの対応しているのは、子どもが留学で、まあ、賃貸で、ねえー、生活されるのは先ほどの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 あの一応、これ終わりぐらいには、私も部屋を立ち別の部屋を立ち上げて、ちょっとした質疑応答なんかも対応できるものも用意してございますので、もし気になる方は、ちょっとなんとなくざっと聞きたいなんて方は、そちらの方にも遊びに来ていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。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 のヨガクラスの他にライフコーチングのセッションも行っています。はい、えー、留学で人生変えられたんですね。えー、バイリンガルになるためにあのコツとかポイントがあると思うんですが、ぜひその辺をお聞かせください。はい、そうですよね。えー、英語の勉強で私が実践した実感したことはまずインプットした分だけアウトプットすることです。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 ね十分に活かすことができると思います。で他には、えー、個人の Zoom や、えー、対面でのセッションのほか、えー、毎月先着3名様まで無料体験を、えー、オファーしています。はーい、えー、留学中の時間にちょっと人生考えてみるっていいですね。はい、ライフコーチング私もやってみたいです。 えー、とプロならではの留学の極意も勉強になりました。えー、と, ところでかよ子さんパームスのキッズの突然話で申し訳ありませんけれども古い プ, プログラムは今年あるんですよねは い, あのていて 12, 月、はい、12月20日から2月18日の期間で英語付けのプログラムで最高予定でです1日からでも参加、OK、です。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 書いてありますね。まあアクセプトにしましょう。でこのクレジットカードですね。はい、えー、それではですね、えー、波、えー、というところをまず選択しましたんで少し雨が降ってきましたけれども、えー、行きたいと思います。マ、えー、まあ、先生お願いします。はい。うん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 こちらあのイオラニ宮殿ですね、となりますこちら、えーまあ、中に入っていくツアーもありますし、えー、ハ, イワンハワイアンキルトの、えー、クラスがですね昔はやっていたんですけれども、はいコえー、コロナの影響ちょっと今はやってないんですが、えー、近いうちにあの状況もよくなってきて、えー、復活されるのを、ね、あの皆さん、このまちにしています。はい、このハハハメメとイオラニ宮殿今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 今ココパフを買いにリニハーベーカリーの前に来ました早速買いに行きましょうかはいお願いします<笑> 肉で薄いお肉で巻いてガーリックチップをやってご飯というこういったセットです結構このラナイのこちらステーキロールは有名なのでぜひ試してみてください、はい、では私はソウルミックスで、えー、とフルコギのキンパ と,、えー、とフライドチップを美味しそうですねこれもねはいえーランチブレイクが終わりまして、えー、次最終のところですね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 どうも今日は本当にマサさんありがとうございました。は い, あ り, い<笑>、はい、ありがとうございます。えすごい走ってましたね。マリーさんもあの三ヶ月間親子滞在でビキ活用されてましたよね。村井さんの撮影後の筋肉痛がいつ来たのか注目です。えビキの使い方やハプニング含めて二部で二分で伺ってみたいと思います。 はい。なんか今日はあっという間ですけども、この後、第2部座談会で質問やハワイトークで盛り上がりたいと思います。ご質問がある方、ぜひこのまま残ってください。お忙しい方、残られない方は、このままご退席ください。えー、弊社の公式 LINE アカウントに登録いただけると、サロンメンバーだけがアクセス可能なサロンのご案内をしていますので、ぜひご気軽にご登録をお願いします。はい。以上をもちまして、第10回オンラインサロンを終了いたします。 次回は12月18日に会員限定サロンの方を開催予定しています。またぜひお目にかかりたいです。それではご退席される皆様ありがとうございました。紅葉の季節、ぜひ楽しい週末をお過ごしください。第2部は皆様にも参加していただき、質問や情報交換、交流をしていけたらと思います。 まずは先日お越しいただいた留学をきっかけにアパレルブランドを立ち上げられた中島佳林さんにブランドについてもう少しお伺いしたいと思います佳林さんはい、アロハ皆様、えー、サロン着2度目の登場の中島佳林ですよろしくお願いします、えー、よろしくお願いしますえー、ウェブ拝見しましたよあありがとうございますイロボシャツとか小物とかパーカーとか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 はい、楽しかったです。ありがとうございます。またシェアします。はい、はい、そしてサロンの第2部は今後あの私に加えて親子留学ママのマリえさんが今回からご一晩、ごご意見番として参加してくれますえ、そして人気者村井さんの3名でワイワイ進めていきたいので、皆さんもぜひ参加してください。はい、おはようございます。皆様。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 ええ、和子さんの持ち込みネタで、今回長年にわたる取材やメディア、S. N. S. を通した反響をもとに。人気のお土産と独自目線のおすすめを、藤太郎の皆様だけに紹介してくれます。皆さん、メモのご用意をお願いします。村井さん、マリえさんもよろしくお願いします。はい、和子さん。はい、ええー、皆さん、アローハー。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 で2番目がいや同じくコーヒーなんですけど今度は、えー、とアイカネコーヒー、えー、とハワイ島の粉コーヒー系いうのは本当皆さんがご存知ない有名なコーヒーですけれどもコ、えー、粉よりもっと、えー、南東の方に行きましてカウという地域で、えー、栽培されているのがカウコーヒー。えー、と今ではもうあのー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 帰国するときに箱買いしてきましたこれもすごくおすすめで す,、はいはいそうですね、何か皆様ございますでしょうかあみきさんはいはいえっ、ー、と私はえっ、ー、とこの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 こういう入れ物をドンキの文具コーナーかなんかカードコーナーで見つけたんでこういうのにいろんなバラまきお土産をこう作ってキャンディーレイにしてえお友達にあげたりもしたことがあります。カズさんの話もすごい参考になってメモいっぱい取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、えっと、久保さんからロコモコのグレービーソースの素が粉で軽くて美味しかったですという、えー